今そうそうそう千葉県のね、うん、朝日っていうところからここから来ていただいたエバエバさんエバエバさ ん, <笑> エ, バ エ, バさんエバさんがくれたんですね<笑>いろいろタネとかね苗まず何、うん、でくれたんですか<笑>あ、ね YouTube、です。YouTube、い見てて、私もぜひ会わせて私会くれって、ね。 <笑><笑>そしたらねいろいろもらい物しましてねなるほど、うん、この毛種千成氷湯湯スルメもど き, 鶴もどき、うん、こんなにいっぱい入ってるんですよこれ、ねうん、太陽 松, 太陽松これね松ぼっくりはかなり大きい人このくらい出 て, てましたあうん。これが目が出てるよね正月飾りだ正月の飾りだ<笑>うん青つづら富士、はい、まだあるんですよまだあるんですか こ, こ, これはこれはネコヤナギ？ネズミみたいなこうふわふわっとした実がなれ花花か。二、うん、つ三つあるんですこれ、うん。それも、はあ。方向性つければね。じゃあこれ は, は大葉松。これが大葉松？はい、うん大葉松。ね、なんか面柔らかいです、ね。柔らかい。なんかア松みたいな感じがするんだけどね。ね これが三年だった種まいて、えー、これもいくらか迷っていて、うんうん、ちょっともっときつい模様を作ってもいいかなと思う。うですね。良かったですね。良かったです。<笑>うん、あの今の時期ね、<笑> は, い、は針金かくぐらいしかやろうことはないだ。ないから。か<笑>こうなうったらちょっと素材を作っていくかなって、うん、いけるかなって。いやこれはも先生が大事に育てていくと、うんううん、いうことですね。そう。プレゼントしてくださった方、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。<笑><笑> また見つかるやつで。うん。大災になる。なんないか な,、まあ な, ない。作って作れないかもわかんないけど。ツタみたいな作り方なの。あ、ツたみたいに作ればいいかな。えー、そしたらね。これ<笑>すごい。い一応もうちょっとネタなんですよ。よ<笑>動画でまあ触ってもらえそうな。 1周年と2万人とかありがとうございます。<笑>ちょっとすごいやつばっかりじゃないですか。いや、そでも素材でちょっと動画向けのできそうなんで。え、これいただけるんですか。あ、これ大丈夫です。阿<笑>部<で><笑>さんが誰かにあげるのは一番いい気をって言ってたから、僕がまあ持ってるの一番大きい木を<笑>。<笑> ちょっすごいちっちゃいけど、まあ、僕が触ったやつがいいんですけど初心者だからねないから<笑>一応まあ取り木したやつとこれはおまけですね結構僕刺して2例二例の取り木したやつへえケヤキは結構持ってるけど<笑>あまり僕にはわからんからないですか ちょっと先生に見てもらいましょうか。川崎先生とか多分赤松、うん、結構これうまく触ってくれそう。れこれ黒じゃないんですか？これ 赤, これ赤なんですよ。あ、これ赤だ。あら、これ。黒。えー。一応これとかは差し引き二十年ぐらいで、あのこうどうしようもない。波<笑>した。そう。ここを面白くど う, するかどうするかっていう。こっちのも古いですけど、三十五年ぐらいでへこれは正直な。 っいいすかいやいやいやいやいや<笑>、ね、こんなのいや本当にちょっと全部はねさすがにあれなんで、はい、本当にそんないやもう<笑>大盤振る舞いそうです、ね、<笑>ちょっとだから先生呼んできますもんねはい動画にできるやつも これ結構すごいこれっってていいいいすすすば良か、にのくなったら、僕が書いております<笑>私ってっちゃうね<笑>彫刻入れてこれれて、全部作れるこれ作るますよょっとあのこう曲がりがちょっと甘いんだよねこの辺ね。そうですも 厳しく、厳しく<笑><笑>もう始まってますよ ね, <笑> そ, れもいいすよねそれも変わります よ, いいすよね間延びしちゃってますけどすちょっと間延びしてるけどねこれもね、やっぱりシャリが入ってほとんどないでしょそうですね、入れてないですこシャリ入れて、こうするとあの模様はいいんですよ、これ こたこがねこれ途中までいいんですよ。 そこですよね。ここそこを こ, こあのちっちゃい取りして、赤松で っ, かいからでっかいのあゃももうできてる ちょっとです。クだらかも僕今年6月やって、うん、あの出ましたねこの夏。出ましたはい はややっっったこことだかからやってみるかもうこの辺は嬉しいですよ<笑>こういううこの辺なんでやでもなこやってみるかそれやっぱそれなんだ。<笑>これ これいいですよね、うん。動画ネタになりそうな変わりそうだし。トルキ？トル キ, トキ？これか。これ全部いいな。全部いいな。赤<笑>松もみたいな。これもこれ重み込める、うん。結局全部ないしね<笑>。何個もらえばいいな何個もらえばいい？<笑>本当全部いいいい。全部いいだからもらっちゃうもんと。はい全然いいの？全然いいです。も、うん、っ 動画のネタに、ネタ、ちょっとやってきますから、ね。今度<笑>これから、これ持ってきますね、とりあえず。<笑>全然お返しにならないけど。これからやってるやんか。そうですね。すげえ な, ーな。いいっか、これ。こんな、そうやっ<笑>これも自分で取引したんですよね。そうですね。<笑>いいんすかす。なんでこんなやろう。いらないの。いらないわけじゃないですよ、そう。え。盆栽球の。1周年のプレゼント。うん あ、そうなんだ。そう去年の15月からやってたもんね。今2万人になったんで。うん、うん、登録者が。へえー。う、え、ん、ー、万人超えてた。えー、うん、それのお返しだそうです。ああ。お返しじゃないお祝いださ、うん。お祝いで、ね。ありがとうございます。たくさん動画撮れますね。お金置いておくと売られちゃう可能性があるから。付<笑><笑>けないといけない、ね。カートのを返してくれったら返しますから。そうですね。<笑><笑>ちょっとこれがやっぱ返してっていうのは<笑>。 お返事し行ましょう。先生それ一回持って帰ります。かうん。じゃ楽しみ方で見たい、ね。<笑><笑>これ入る気ですよ。こ入れる気です よ, ですよ、うん。これもどうにかできますか。かこれみたいですね。これね、どうにかするところ見たいですよね。<笑>これ心拍か。ここがですよね。ここ。ちょっと難しいけど。難しいこれ車輪入れてみますか、ねまた。これ大きいの優しいんだけどね。難しい、小さいのは。 こっちの方が簡単なんですじゃあちょっと何か面白いことしましょう。はい、<笑><笑>そうですね